はい、オフィス家具の製造販売からオフィスの空間設計内装工事電話ネットワーク工事などトータル的にオフィス作りを手がけている会社になります簡単に最安で最速のかっこいいオフィス作りを経営理念に掲げオフィスや仕事場を簡単に最安で最速に作るお手伝いをさせていただいております従業員が増え 以前のオフィスが手詰まりになったことや事業部間の交流不足を解消したかったことまたオフィスのデザイン性を高めブランドイメージの向上を図りたかったことこういった課題を解決するために市が谷九段センタービルへの移転を決めました。普段、ハース機会が少ない他事業部の人とかととかコミュニケーションを取ることに、 なっているということとか、それから休息時の何気ない会話からアイデアが生まれるところがいいかなっていうふうに思っています。リフレッシュすることで仕事の効率が上がるのでとても助かってます、えー。会議室はですね、新しく、えー、オフィスを検討されているお客様にですね、実際お越しいただきまして、えー、とパーテーションの仕様とかですね、えー、床材のデザイン。 オフィスの仕様など個々、まあ、ここに変えておりますのでそういったものを見ていただいて、えー、実際の新しいオフィスのイメージをしやすいような空間にしておりますはいひ、えー、言で申しますとオフィス家具をインターネット販売しているあのころが主軸の会社となっておりますその周りをですね営業マンがしっかり囲んでおりましてオフィスの内装工事パーテーション工事そしてビジネス工事ですねフーまで オフィスのトータルソリューションをですねより早くより安くよりかっこよくすることをモットーに日々努力しておる方でございま す, ですその副産物として社員が集まりそこはコミュニケーションの活性化の場につながっているというふうに感じますこちらではさまざまな職種の人が気軽に打ち合わせできるのでそういうところを立ててもいいなと思います 病院や役員もこちらを利用しているので、普段接する機会が少ない人たちとも楽しく脱談できるのがいいと思います。い、うんうん、るきたの人から仕事のアドバイスとかアイデアとかももらえるのでとても助かります。